さあ、刀鍛冶の里編第2話皆さん見ましたでしょうかいやー、なかなか不思議な回でしたね。というところで、まあ、今回はそんな刀鍛冶の里編第2話の、えー、振り返りながら感想、考察、解説やっていきたいなと思います、えー。またですね、今回エンディングの方が初公開となりましたので、えー、そちらの方もね、解説やっていきたいなと思うんで、えー、皆さんぜひとも最後までご覧ください。それではもう早速やっていきましょう はいということでまあ今回のスタートなんですけどもこんな感じですねまあ、時と無一郎くんと小鉄くんが揉め事をしているところから今回始まりましてですね、えー、なんと時と無一郎くんがあ小鉄くんに手を加えているというところでちょっと暴力的なシーンがあったのでまあ、炭治郎が止めに来るというところから今回は始まりましたよねでなぜ一体こんな揉め事になっているのかというところなんですけどもそれはですねとあるものの鍵をですね、えー 一ロくんが無理やり奪い取ろうとしてるからなんですよね、えー、しかし小鉄くんにはですねその鍵を渡せない理由っていうのがありましてですね、えー、渡してしまうとその箱に入っているものがですね、えー、壊れてしまうと主張するわけなんですよね、まあ、つまりですね時と無一郎くんが欲しい鍵をですね、えー、渡すことはできませんよということでまあ、揉め事になってしまっているんですけどもまあ、するとですね時と無一郎くんがここでちょっと残酷なことを言うんですよね壊れる から何また作ったら君がそうやってくだらないことをグダグダ言っている間に何人死ぬと思っているわけ柱の時間と君たちの時間は全く違う考えればわかるよねえ刀鍛冶は戦えない人の命を救えない武器を作るしか脳がないからはよ鍵を渡せと。 お、いうわけなんですよね。まあ、つまりは、柱の時間と君たちの時間は全く違うよと。柱は、あ命を助けているので価値が高いよと、お、いうわけなんですけども、いやー、何かちょっとこう、間違ってるような気がしますよね。うん、確かに正解ではあるんですけども、何か間違ってるような気がするんですよね。はい、というところで、そんなね、間違っているような気がするので、まあ、炭治郎が、なんかこう、配慮が欠けていて残酷なことを というね。みたいなことでね。まあ、リアクションをしていたのがまあ、今回おもろかったんですけども。まあでも鬼殺隊っていうのは刀鍛冶と剣士がセットでね。やっぱり二人三脚でまあ、両方いないと成立しない仕事なんでね。まあ、両方とも大事だとまあ、私は思うんですけどもねまあ、そんな感じでね。まあ、時と無一郎君がなんかね。ちょっと嫌味的なものを言ってきましたよね。まあで結局ですね。鍵っていうのは渡してしまってですね。まあ、こんな感じで箱の中身をね。えー 持ってかれてしまったわけなんですけども時と無事六にね持っていかれてしまったわけなんですけども箱の中身っていうのは一体何だったのかあまあこちらなんですよねはいということで箱に入っていたものはより一ゼロ式というですね1 0年以上前のカラクリ人形だよというところで、まあ、戦闘訓練に使うことができるね腕が六本ある、まあ、戦国時代に存在した次国より一をモデルにしたカラクリ人形 業だったわけなんですよね。はいということで。まあ今回それでね。まあ、戦闘訓練を行っている様子っていうのが、まあ、映し出されていたんですけども、こんな感じというところで、いや戦闘シーン、ここね。なかなかすごかったですよね。まあ、アクションシーンですね、えー、cg とアニメーション作が、まあ、両方混ざったような形で描かれていたんですけども、もいやこれはですね。なんかカメラワークもすごくてまあ、今後のねえーと。時と無地録の戦闘っていうところがね。まあ 楽しみになってきましたねはい。で、まあ今回そんなねえ戦闘訓練の様子を見ているとですねこんな感じでえ時と無一郎くんのカラスがですねなんかね喋りかけてきたんですけどこのカラスがねいやなんかめちゃめちゃ可愛いんですよねはいということでなんとですね声優さんが久喜宮理恵さんというところでえなかなか有名な声優さんを使われていたんですがまあ、銀魂の神楽役とかをねえ勤められている声優さん なんですけどもいやー、なかなかですね、可愛らしいカラスで、まあ嫌味を言っていたんですけど、このカラスっていうのは、だけどね、可愛かったせいで、なんかうざさを感じなかったんだよね。で、メスバージョンのカラスっていうのも今回初めて登場したので、えなかなか違和感があるというか可愛かったんですけども、いや、釘宮み恵さんは笑うわ、というところでねえ、なかなか面白かったです。で、まあ、そうこうしているうちにですね、こんな感じで、時と無一郎くんがですね、 からくり人形に傷をつけてしまううというかまあ、一部壊れてしまったというところで、まあ、小手くんが現実逃避的な感じでね、まあ、木の上に逃げるんですけども、まあ、ここでね、感じたねえ、ポイントとしまして、小手津くんっていうのはやっぱり幼いんだなーっていうのをすごく感じました。まだね、成長段階にある子供なんだなっていうところをすごく感じましてですね、まあ、炭治郎と、まあ、こう、一緒に頑張っていこうよ、みたいな感じで、まあ木の 上でねやり取りをしてまあ、なんとかまこ、あ、てつくんをですね。こう元気づけるまことができたわけなんですけども、まあねこてつくん、すごく幼いながら頑張ってるなっていうところをすごく感じましたよね。で、そして炭治郎のセリフっていうところも、まあすごく良かったんで、本編また見返してみて、ここのセリフっていうところもまあ、注目していただけるといいと思います。で、まあ時と無一郎君のですね。戦闘訓練っていうのがこんな感じでいよいよ終わりましてですね。いや、なんか意外と早かった。なーって 感じなんですけども、ま、カラクリ人形を見に行ってみるとですね、こんな感じで倒れているので、いやーもう壊れてしまったのかなとコ小ツくんがね、まあ、悲しんでいるんですけども、まあ、一応念のため確認してみるとですね、こんな感じでまだね、え起動したんですよね、というところで、えまだまだこの戦闘用訓練、ま、あ腕がね、まあ、一本減ってしまったんですが、まだね、訓練としては使うことができるので、まあ、炭治郎の、まあ、戦闘訓練が 始まるわけなんですよはい時と無一郎くんを見返すためにですねコテツくんがですね炭治郎に稽古をつけるというかまああれを使ってちょっとね頑張ってくださいみたいなねえー、感じで訓練がスタートするんですがまあ、今回その訓練の中で意味不明というかおもろかったシーンがこちらですねはいまあ、そんな炭治郎サンズの川を渡りそうになりましてですねえー、そんなサンズの川に溺れるというところでえー、なんかね変なシーンっていうのがあったんですけどもこのシーンマジで 意味不明だったよね、うん、今までの鬼滅の刃でもこんなシーンはなかったと思うというところでえかなり意味不明なシーンがおもろかったんですがでまあそんな感じですねまあ、炭治郎が何日も訓練を行っていくとですねえ炭治郎がある感覚に目覚めるわけなんですよねでそれっていうのは次の動きをですねある程度予測できるようになるんですよはいまあこのカラクリ人形のね動きっていうのを予測できるようになりましてですねいよいよ炭治郎が覚醒してです、ね まあこんな感じで、はい、首を切ることに成功するわけなんですよ。まあ今回ね、まあ壊したくなかったんですけども、小手津くんがですね、壊していいからというところで、え俺が直すからというところで、まあ、壊したんですけども、するとですね、こんな感じでえ、中からですね、謎の刀っていうのが、まあ、出てきたんですよね。で、300年以上前の、まあ、刀なんじゃないかというところで、まあ、非常に興味深い、まあシーンでですね、まあ、今回第2話っていうところは、 まあ、終了いたしましまてですねまあこの刀っていうのが非常に気になるところで今回終了したんですがで、私がね、このシーンを見て思ったのはまあこのカラクリ人形っていうのはもともと壊されるために作られたんじゃないかなと思ってまして中に刀を埋め込んでおいてですねまあこのカラクリ人形を壊せる人にこの刀を受け取ってほしいみたいなまあ意味合いで作られたカラクリ人形なんじゃないかなと私は思うんですよね てな感じですねまあ、第2話は終了してですねまあ、次回第3話というところなんですがまあ、今回エンディングがですねなかなかすごかったのでエンディング解説やっていきましょうということでねえまずこのシーンねエンディングの最初のシーンですが観路寺光さんが朝の支度をしてるんですよねいやーこれはなかなかちょっと可愛かったですねでこんな感じで鏡に向かってですね自分の顔をねこうちょっと調子を整えていくというか今日も元気に頑張っ 頑張るぞーみたいな感じでね、えー、いうシーンもあったんですけどめちゃめちゃ良かったですでそして観路寺光さんがね刀鍛冶の里に行くっていうね様子っていうのも今回描かれていてですねそれもなかなか嬉しそうな感じでねめちゃめちゃ可愛かったんですよで一方ですね時藤無一郎くんの方もこんな感じで刀鍛冶の里にね向かう様子っていうのが描かれていたんですがこのシーンですね私ちょっと疑問に思ったんですがまあ、後ろにいる隠しっていうのが非 非常に怪しい表情をしておりましてですね。なんかですね、時とも無一郎くんに恨みがあるような表情をしているんですよね。というところで、もしかするとですね、この隠しがですね、上限の鬼に寝返ったというか、上限の鬼に、ちょっとこの刀鍛冶の里の場所っていうのを伝えたんじゃないかみたいなね、説っていうのが一つ浮上したんですけども、皆さんはどう思いますでしょうか私はそんなね、疑心暗鬼的なね、考察をしていくんですが、 まあそんな感じで、時と無一六のかっこいいシーンなんかもありましたね。はい、こんな感じで素晴らしかったですよ。ここのシーンはね、いや、今回のサムネになってるかもしれないんですけど、めちゃくちゃかっこいいですね。はい。で、続いてですね、こんな感じで、かん寺光さんのですねえ、過去の幼少期時代のシーンっていうのもですね、描かれていたんですが、いやー、ちょっとこれはですね、なかなか癒されますしえ、こんなシーン原作には一切描かれていなかったので、 えー、こんな時代があったんやーみたいな感じでね、すごくね、見物でしたね。で、そして一方ですね、時き無一郎くんの方もこんな感じですね、まあ、純粋な時代があったんやーみたいな感じでね、いや、川で遊んでいるシーンなんかもありましたけども、兄弟なんかもね、何人かいるんでしょうかね、というところで、兄弟は今何をしてるんでしょうか気になりますね。で、続いてこんな感じで、か路寺光さんがですね、鬼殺隊として活躍するシーンなんかも描かれていたんですが、 いやー、これもですね、なかなかかっこいいし、えーと、ときと無一郎くんの方もですね、こんな感じで、いやー、素晴らしいというか、もう剣がかっこいいよね。いや、めちゃめちゃかっこいいシーンっていうのが描かれておりました。で、私が今回エンディングの中で一番好きだったシーンなんですけども、こちらでございますね。えー、かんろじみさんがですね、過去の自分に対して、別れを告げるみたいなね、シーンでございますね。え、右側に見えるのが、あ黒い髪の カンロジミツリさん過去のカンロジミツリさんで今のカンロジミツリさんっていうのが左にいるんですよねで拡大してみるとですねこんな感じでいやーなかなかいいシーンですよね過去の自分にさようならみたいな感じでうーん決心をつけたカンロジミツリさんが鬼殺隊として頑張っていくみたいなねえ姿がこのシーンから感じ取れましてですねいやなかなかいいシーンだなと私は思っているんですよねはいなので本編でね今後描かれますが 路寺さんの過去回想っていうところも、まあ、非常に見物で、すよねはいでそしてエンディング最後のシーンですね。こんな感じなんですけども、いやー、ちょっとですね、玄夜の登場が少ないですね、今回ね。まだまだ玄夜が描かれていかないんですが、えー、時無一郎くん、かんろじみさん、そしてねずこがですね、まあ、非常にね、素晴らしいなと私は思いましたね。はい、ということで、まあ、今回エンディングもですね、曲が良くてですね、いや映像も素晴らしい ししかかかったたなかなかねね見どころがありました、ね、はい、ということで、次回なんですけども、第3話というところで、300年以上前の刀というところでね、まあ、今回登場した刀一体何なのかというところから、ま始まるんですが、次回はですね、上限の鬼がですね、いよいよ登場というところで、また先行見どころシーンまとめやっていきたいなと思うんですが、いや、なかなかですね、次回神回になる予感がしてますので、次回はですね、ぜひともリア隊で、 え、ご覧いただけたらなと思います。4月の23日に放送でございます。というところで、いやーかなり楽しみですね。はい、というところで第2話皆さんいかがだったでしょうか皆さんの感想、コメントぜひともね、え、コメント欄の方に書いてくれると嬉しいです。では、皆さんまた次回のところでお会いしましょううっばい